最近、痩せにくいなって思った方、そう思った方は実は痩せにくいんです。そこで今回、痩せやすくするためにおすすめな、褐色脂肪細胞をしっかり働きかけるエクササイズを紹介していきます。デッドフロ o グというエクササイズになります。今回の動画を最後まで見ることで、痩せにくい体が痩せやすい体に変わりやすくなる、体全身を簡単に鍛えるたったの20秒のエクササイズが分かってきます。 動画を見ながら一緒に頑張っていきましょうはい、皆さんこんにちはタートルです今回です、ね、痩せやすくするためにおすすめなデッドフロークというエクササイズを紹介していきます 今回たったの20秒を2種目やっていきますので合計40秒のエクササイズになりますそして痩せるために大切なのはできるだけ多く筋肉を使うしっかり呼吸をするこの2つがポイントになります脂肪を燃やすためにはしっかり酸素を取り込む必要がある代謝を上げるためにはできるだけたくさんの筋肉を使う必要があるそして負荷が軽すぎないもう1つは褐色脂肪細胞 というのをできるだけ働きかけるために首や背中周りをしっかり鍛えるエクササイズを選ぶ。これがポイントになります。そこで今回、背中周り、お尻周りをしっかり鍛えてお腹がしっかりへっこんでくるやり方になりますのでぜひ一緒に頑張っていきましょう。それではやり方を紹介します。デッドフロッグ。名前の通り死んだカエルになります。やり方としてはまず うつ伏せになります。スマホは顔の下に置いといてください。これで手も足も軽く曲げます。股関節はあんまり広がらない方はちょっとお尻がね、こうやって上がってもいいです。ですができるだけ開いてください。この状態で上半身も下半身もしっかり持ち上げます。 この状態で手も足もこういう感じで動かします曲げたところから伸ばす曲げるっていうことを20秒間やっていきますペースは任せます呼吸は一往吹く一呼吸ですのでふぅふぅっていう感じで呼吸してください これままず20秒間一緒にやっていきますこれで首背中腰お尻太もも体の背面が鍛えることできます20秒いきましょう321ゴー体をしっかり起こして123しっかり肘引いて4 あと秒頑張って 12345678910OK、OK、体の後ろ全体を使うことですでに体がねあったまっていると思いますこれは褐色脂肪細胞が活性化した証拠です 今度は体の前側を使っていきます。ちょっと腹筋辛いと思いますが、20秒頑張っていきましょう。2種 目, 目のデッドフロッグは、肘も膝も少し曲げます。体を少し起こします。この状態で手をこういう感じで動かしていきます。肘と膝をつける感じで 体を少し起こす感じですこれも一呼吸一往復です20秒間頑張っていきましょう首が少し疲れる方はですね途中で休んでも OK ですマイペースでやっていきましょうですが首が鍛えられることによって褐色脂肪細胞も活性化されますからしっかりね首の後ろ側を使って頑張りましょう状態しっかり起こしていきます スリーツ o ワンゴー12345678腰をしっかりつけて910残り10秒1 2 3 5678910OK お疲れ様でした今の各20秒合わせて40秒で全身使うことができてますそして特に背中をしっかり鍛えることができてますので痩せ筋とも言われる背中褐色脂肪細胞が活性化できて 痩せやすすい体質を作ることができます痩せにくくなった場合ですねやはり呼吸が浅くなってたりあとは体を動かす時間っていうのが短くなってたりあとは強度の高い筋トレをしてしまうとやはり休む日ができてしまうのでやはり中強度軽すぎず重すぎずぐらいのことを続けていくっていうことが 一般の方が痩せるためには必要なことになります。ですので、まあこのね、タートルフィットネスがいろんな動画を載してますけども、基本的に毎日でも行えるエクササイズばっかりです。ですので、ツイッターとか、あとは YouTube の投稿で、基本的に毎日メニュー載してますので、それをね、できれば毎日こなしていくっていう感じがおすすめです。もしツイッターフォローしてない方はですね、フォローしてもらって、そうすると、毎日、 基本的には課題が投稿されますのでそれを毎日行うそれだけで痩せることができてきますので何したらいいのかなって迷った方は Twitter をフォローしてぜひエクササイズをこなしてエクササイズを頑張った感想など「ハッシュタグタートルフィットネス」つけてもらってですね投稿してください頑張った方よかったらグッドボタンコメントよろしくお願いします各種 sns もやってますので フォローそして動画のシェアもぜひよろしくお願いいたします今回もご視聴ありがとうございました